二神寮の夜中の日清寮にかける生きざまおげ待つ家族お互いが思い合うソーラン節家族の愛の歌「レダ・マイ・カグラ」がお届けしますそれではレダ・マイ・カグラの皆さんですどうぞはい3年ぶりの朝までございます声は出せませんが心で挨拶したいと思います朝霞の皆様、こんにちは 千葉船橋から参りましたレーダーマイカグラと申します三年ぶりの開催おめでとうございます精一杯踊らさせていただきます日が出てきまして朝からしい夏になりましたね日本の夏と浅草の夏そしてマイカグラの夏精一杯踊らさせていただきますそれでは行きたいと思います、はい、千は船橋レーダーマイカグラです お願いしますそれではさ野球巡連指切り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 「お前へ行くのならわしゃどこまでも」 はいありがとうございました。